えー、徳島県の慢性腰痛専門辻生態院長の辻です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。あ今日はあ火曜日ですね、えっとまあ、日曜日はですねちょっと息子と、えー、イオンですか、あに、まあ、奥さんとお買い物に行ってきて、えー、最近はですねこう上の子がですね、えー、僕2歳と0歳の子がいるんですけども、あの パ, パ, パパパパパパパパパパとすごくこう、 パパ遊ぼうとかです、ね、だんだんこうしゃ喋れるようになってきていっそ意思疎通ができるようになって本当にこう子どもと一緒にいるのが楽しくてですねあのニヤニヤしてしまうんですけどもなかなかですねもう今夜の9時なんですけどもちょっと治療が終わってなかなか平日は遊ぶ暇というか朝ぐらいしか会えないので、まあ、ちょっと寂しいなと思っております。 はい、で今日からままたあやっていきますティクマイヘルニアの話をよく、えー、今してるんですけどもあのなかなかですねこう足のしびれであったりとか腰の痛みですね座ってても痛いとか立ち上がり動作歩くのも痛いいろんな症状があられると思うんですけどもあの、まあ、やはりこう全部の筋肉ですね、えー、っていうのがすごくこのそのヘルニアのあ症状にこう。 負荷を与えててしまっているとあの腰椎の椎間の板っていうものをです、ねえー、に対して負荷をかけているもしくはです、ね、そもそも椎間板ヘルニアっていう画像所見上はあるんだけども痛み自体は筋肉のポイントから来ている可能性っていうのが実はすごくよくあって。 あのレントゲンとか取ってヘルニアのまあ見た目 で, ですね画像所見上ヘルニアだからって実際問題はそれがヘルニアとは限らないんですよねなのでえっとあなたの痛みっていうのがもしかするとその筋筋肉筋筋膜性のえ腰痛から来ているんであればこの筋肉をえ見ていただきたいなと思うんですけどもあの小殿筋っていう筋肉があるんですね小殿筋え小殿筋っていう筋肉がですねで 足の外側であったりとか、太ももの外側、えー、もしくは、硬い部、ふくらはぎの外側に痛み、痺れが来ている場合は、このお尻の部分から痛み、立ち上がり動作とかですね、歩くとき、えー、っていうのが、まあ、この部分になります。これ見えますかねこれ、小電筋っていう筋肉になるんですけども、このバツのついている部分ですね、このバツのついている部分が、 筋交欠、トリガーポイントっていうのができやすい位置になるんですね。で、この部分に筋交血ができて神経圧迫すると、この足の青く光ってるラインですね。に痛み痺れが起こると。なので、このバツのついているところにコリコリと塊ができるんですけど、痛み痺れが起こるのはこの青の部分だということなんですね。なので、あなたがこういったラインにですね、痛み痺れが来ているのであれば、あこのバツの部分ですね、 えー、に、えっと、刺激っていうのを与えていただいて、例えばこの僕の動画でもあるテニスボールですね、をこの部分に当ててもらって、え、どういうふうに変化するのかっていうのを見ていただきたいんですね。では、この部分ってどこなのかっていうと、お尻でですね、ペコってこう、へこんでるところがあると思うんですよ。お尻、お尻の部分でへこんでる部分、外側のラインで、ちょっとへこんでるようなとこなんですね。えっと、お尻で言うとですね、まあちょっと見えにくいと思うんですけど、 ちえっとですねまあお尻のポケットとかがあるじゃないですかポケットこれポケットないねポケットあこっちにあるわポケットのちょっと外側ぐらいですねポケットのちょっとこの外側ぐらいここら辺この辺りですね この辺でちょっと凹んでると思うんですよね、お尻って。こう、鏡で見ると凹んでると思うんですけど、この辺のあたりですね、ここって筋骨欠っていうのができやすいんですね。こいつをこう、まあ、軽く触ってもらうと、コリコリこう、痛みがあるんですよ。ここに対してですね、ちょっとテニスボールっていうのを当てていただいて、えー、痛みがどうか変化するのかっていうのを、 一度試していいたただきなすごくですね、臨床上でも僕がよく使うポイントなので、えー、それを一度試してやってみてください。では本日は動画をご覧いただきありがとうございました。